皆さん、こんにちは。星撮写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之ですえ。本日はですね、こちらにございます。モザエアクロス S についてご紹介したいと思います。モザのジンバルを扱っている健康ときナーさんからご提供をいただいております。こちらはですね、ミラーレス一眼とかスマートフォンとかで使えるですね、動画撮影用の手ブレ補正、スタビライザー、ジンバルになります。 で手びれ補正って聞くと多分スマートフォンとかアクションカムに強い人は水平維持っていうふうな言い方をした方がいいかもしれませんがスマートフォンとかアクションカムの水平維持手びれ補正っていうのはあのセンサーのうちの一部を使ってですねこう動いた分ですねセンサーの中をこう映ってる範囲をこう動かして、えー、水平手びれ補正をかけるような仕組みになってるんですね。 なので、実質その画質的には落ちるわけですが、まあ、昼間の撮影だと全然それで全然問題ないでしょうっていうクオリティになるっていうところで効果を発揮してるんですね。で、こちらはですね、より高画質を狙うために、ほら、常に水平でしょこう上下に動かしても、特にブレないっていうことで。 はい、物理的に水平維持手ぶれ補正せを行うというのがこの動画撮影用のジンバルになりますえ実はですね私このサイズのジンバルちょうどこのコンパクトなんだけどそれなりに乗るっていうタイプのジンバルをですね前々から欲しかったんですよ普段使いではこれ一番これから使うんじゃないかなという感じのジンバルで使ってみたところですねすごく良かったんでご紹介したいと思いますそれではいってみましょう はい、えー、それではです、ね、ちょっと私の顔がよく見えないですけど、えー、と今までというか、私が現在ですね、使っているモザ製品、並べてみました。えー、と一番右なのはこれがモザエア2。 S かなっていうジンバルですえこれ上に乗ってるのがニコンの Z9 っていうジンバル、えー、カメラなんですけど、まあ、こういうでかいカメラをですね搭載できるような、えー、大型のジンバルになりますこれ仕事用で使ってるジンバルですね一番メジャーなんじゃないかなと思うのはこのモザエアクロス3というジンバルですね、はい、えこれは今、えー、とソニーの α7S3 にえっ、ー、と タムロンさんの10から40の 2.8 っていう、えー、レンズがついてますモザ。こっちがモザミニ P っていうジンバルになります。これ今ついてるのはフジフィルムの XS10 というカメラに、沖縄の 33mm の F1.4 っていうかレンズがついてるんですけども、ペイロード的にはフルサイズ乗せるのちょっと厳しいかなっていう感じで、こういう小型な、えー、APS-C マイクロフォーサーズのカメラに短めのレンズっていうのがジンバルになります。はい。 今回発売されたモザエアクロス S はですね、この、こここちょうどですね、この<笑>、このモザエアクロス3とモザミニピのちょうど中間あたりの、えー、ペイロード、えー、搭載可能重量になっているっていうものですね。私は仕事の撮影の時きは、えー、この一番右にあるモザエア 2S だとか、 えー、モザエアクロス3っていうのを使ってるんですけどもやっぱりその気軽にプラッと撮影したいなみたいな時だとこれ持っていくのもやっぱ結構きついんですよだからこの小型なタイプのジンバルが使っていることが多かったんですけどモザミニ P だとちょっとね搭載可能重量ペイロード的に不安なところがあって若干物足りなかったんですよちょっと上の機材が搭載できる いいところに発売されたというのはこのモザエアクロス S で多分今後プライベートでは一番使うジンバルはこれになるんだろうなという感じになりますこう2つ並べるとですねモザエアクロス S の方がこう身長がこう低くなっててあとね掴んだ材質とか持ちやすさこう握りやすさっていうんですかねすごく握りやすくなってて材質もねまあどっちもプラだと思うんですけどなんかより強い パーツになってる感じがしますこのモザエアクロス S の説明をするためにですね、先にこのモザミニ P を使ったときに困ってたことっていうのをご紹介したいんですけども、以前にこのジンバルで撮影したポートレートムービーっていうのがあります。えっと、こっちに出しましょうか。はい。これ、リンク先貼っておくので、概要欄に貼っておくので、ぜひこちら見てみてください。こういうふうに持つんですよね、ジンバルってね。で、その時にちょっとね、ル ってるプルルルルって触れるときがあって要はそのえペイロード的に限界だよバランス的に限界だよっていうときにえそのこの動作が起こるんですけどこれがね比較的起きやすかったんですよただまあ対応策っていうのはあってこういうんですね上から吊るすんですね、はい、こういう状態にしますそうするとこれってあのジンバル撮影の基本なんですけども、えー、と上からこう吊るすようにすると要はクレーンと同じ動きになるんですってだからこの状態でブルブル って言ってたのがこういう風にすると振動がなくなったのでずっとこういう状態でこうやって撮ってたんです、うん、ただまあ、えー、と横向きもねこう縦の動きもこう吸収できるんで基本的にはこれでいいんですけどもやっぱりもうちょっとそんなギリギリじゃなくて余裕のある耐、えー、荷重で撮影をしてあげた方がジンバル的にもその映像のクオリティ的にも間違いなくいいものが撮れるんですねだから もうちょっと上のやつが欲しいなって思ってたんですよ長いレンズって苦手なんですよジンバルってあの小学校の時に習った物理の話を思い出してほしいんですけどこの中心からね離れれば離れるほどどんどんその負荷がかかるということでできればこの重心に近いところに機材の重さ重心を集めた方が安定するんですねだから一個一個のカメラの重さよりも長いやつがジンバルって苦手なんですよ で今ね、ちょっとあえて長いやつつけてるんですよね。えー、これは SIGMA さんの 16mm の F1.4 っていうレンズをつけてるんですけども、えー、とだいぶこの、時のあの 33mm と比べると、レンズの長さが前に出ます。でも、それでも、ちゃんとバランス取れるんですよ。はい。だから、あのフルサイズの一眼カメラつけても、短めのレンズをつけていれば、多分これバランス取れるような感じなんですよね。だこれでバランスを取れるってことは、結構、その、 ペイロードに対して余裕があるっていうことなのでいっぱいいっぱいの搭載可能重量で撮影をするとですねやっぱ安定しないのでいいことないんですよね失敗する確率っていうのが増えるんですよなのでそういった意味でこう余裕のあるペイロードで操作ができるようになったっていうのは非常に素晴らしいことですね えー、それではですね、このモザエアクロス S の、まあ、使い方というか簡単にいきたいと思います。まあ、いろんな人がもう動画を出されているので、まあ、今更1から10までやる必要ないかなとは思っているんですけどもあの、とりあえずですね、私が以前に作った動画 で, ですね、モザエアクロス2というですねジンバルがあるんですが、それのセッティング動画がこちらにあります。でこれ、ジンバルの基本的なところっていうのは変わってないので、あのこれの動画 で, ですね、参考にしていただくと、 あのセッティングの仕方が細かいところわかるかなというふうに思いますで、まあ、カメラですねカメラにまずえ付属のこの、えー、とアルカスイス、えー、プレートですね、はい、これを、えー、取り付けますでこれね締め付けが緩いとすぐ回転するんですよだからこれがっちり止めた方がいいですからがっちり止めますはい こういうプレートがありますんでこれを取り付けますこれあとにつけても最初につけてもいいんですけどここで緩いんでこっちでこう固定ができますジンバルに乗せていきましょうジンバルに乗せるときなんですけども3つ固定できるところありますここに1点とそれからここに1点とここに1点と3か所ありますこれを全部固めて固定しておきましょう この3ジンバルの三軸の部分をこうやって固定しておくとセッティングしやすいですからでえここのところにここですねここにカメラを上からこうスライドさせますこういう感じでスライドさせてここのネジで止めるとはいで、えー、とバランスを取っていきます、えー、まずはカメラの前後と上下ですね横のロックを外してカメラの前後と上下ですね はい、前後のバランスをとって手を離してどっちかにこう傾かないようになところでこう止めてくださ い, はいで今度上を向けます上もこう向けると今このカメラの底の部分が重いみたいなのでえこっちに動かしますねでこれも動かないようなところで止めますこれね最初やってるとすごく面倒に感じるんですけどまあもう慣れですよね私なんかはやっぱり いい映像を撮るためにはこれ必要なんではいそうですねここがねちょっとねアイカップがねちょっとね擦れるんですよなのでこのアイカップ外しますで今アイカップ外したので前後の重さって変わってると思うんですけどあそんな変わんないねあじゃあいいかはいで上向けてもバランス取れてる正面向けてもバランス取れてるっていうことで OK ですねはいでこの前後上下がバランス取れたらロックして固定しましょう で次に、えー、こちらの、えー、軸を横の軸をこれロック外しますここにネジがありますのでこのネジを緩めてこう左右にこう動かすんですねで、えー、とちょうどこうバランス同じくどっちかにこう傾くんじゃなくてバランスが取れるところはどうかなっていうのはこれあこれでいいかなでねあのこのモザヘイクロセースここの材質が結構よくてなんか柔らかいんですよで今までの吸気種ってここの 材質が硬いので結構ギーギギギて傷ついたりしてたんですけどあの横にずらすのもね結構滑らかで簡単ですねでこれでとりあえずバランスが横のバランスが取れた状態になりますでそしたらまた、えー、ここをロックしましょう、はい、で最後になります、えー、ここの部分のロックを解除してここからですねこうやって斜めにやるんですね斜めにやります、はい、斜めに傾けた時にどっちかに振られているようであれば えそれはバランスが取れてないですよっていうことになりますのでえこうちょっとずつね動かして締めては傾けてあまだそっち重いんだえまだそっち重いんだあ今度行き過ぎたみたいですねちょっとこっから微調整ですよねちょっと前にずらしてもう一回っていうのを繰り返していきますあいいんじゃないですか これ今傾けても何も何言わないいですよねはい、でここで3つ今バランスをとりましたが最後にもう一度チェックをします。本当にいいのかーって。ああ、大丈夫かな。はいでこれ神経質にやろうともうのはどこまでもできます。ただ、まあ、今, み今やったみたいにこう倒して手離してある程度動かなければよしとします。 で、えー、とここの電源ボタンを押すと起動します。ピピッとなりました。はいですね。これ必ずやってほしいのが、オートチューンというモードがあります。今バランサー取れてるんですけども、それぞれ3つあるモーターのうちの負荷を今搭載しているものに対して合わせるっていう作業になります。メニュー入ると、 えー、このジンバルのセッティングいろいろ変えれるようになってますがカメラのマークのところで右にチョーンとしてでロードっていうところに行って右にチョーンといきます右がその選択になりますので左が戻るですねでオートチューンってやりますこれをもう一回オートチューンにやってる状態で、ね、右に一回チョーンってやりますそうするとクーって触れてますよね、はい、これだんだん可愛く思えてくるんですよねこれね これ今オートチューンっていってジンバルが今搭載している重さに対しての自動的なそのモーター負荷モーター出力っていうのを今判断しているところですねもうこれジンバルのセッティングは終了ですでメニューボタンをピッと一回押しましょうでこれで、えー、実際に撮影することができますで撮影の基本としては膝を柔らかくそれから肘も柔らかくして え少し前に傾けるっていうふうにやるとクレーンと同じ動きをするので縦軸のブレも横軸のブレも補正してくれるよという状態になりますでここの十字キーで上に動かしたりえ下に動かしたりっていうのができますいろいろな操作ができるんですけどもえまずここのメニューボタンを、ね、2回押すとさまざまなモードが切り替わるようになっています PF、えー パンフォローモードはこう横軸だけの動きですね。それから も, もう1回2回押すと TF 上下とそれから横に動くですねで。もう1回押して FPV モードにするとこう水平が取れない感じでグワングワンしたような映像が撮ります。それからもう1回2回押すとこうロックモードになります。ロックモードにするとパンも チルトも両方効きませんでもう一度押すとパンフォローモードに戻るという感じですね。で、このメニューボタンを3回たたタんタタと押すとインセプションモードっていうのになります。これで横のですね、この十字キーを横に押すとじわーっとこうぐるーっと回るっていうモードになりますね。で、もう一回3回押すと戻るんだな。初期設定はこれ押すと ロックモードえジンバルが変な方向に向いちゃったで正面もう一回向かせたいという時はえここのトリガーを2回押すと正面に向きます、まあ、この辺の操作は大体同じですねで3回押すと自撮りモードになります、はいまあ、大まかに説明するとこんな感じですでなんかちょっとあのやってるうちに何か変な方向向向いちゃってなんかうまいこと直んないっていう時があるんですよそういう時は一回スリープモードをかけてこう手動でこういうふうに正面を向かせてから もう一回電源復帰させると、まあ、操作しやすいのかなというふうには思いますねで。一応このモーターのスピードっていうんですかね、を強度を変えることができます。このパワーボタンを2回押しすると、えー、変えれるんですが、まあ、1にすると、まあ、何が変わるかというと、こうこうパワーフォローモードのこれ1ですね。ゆっくりこうついていくる感じになります。で、5にしてみましょうか。 2回押し、5回、5にすると、シュンってこうついてくる。終わりますかね。私、だいたい下から2個ですかね、ゲージが2個ついた状態のやつが一番使いやすいかなっていうふうに思ってやってましたあの。このフォロースピードですね、一気に早めたいという時があります。例えば動きの早いものとかを追いかける時ですね。そういう時は、トリガーを1回押して、もう1回長押し。 パンパンっていう感じで一回押して長押しすると自動的にそのフォロースピードがマックスになりますそうするとこう動きの速いものにこうついていくるっていいうような感じで操作をすることができますはいモザのジンバルの良さっていうのが私他社のジンバルも使ったことあるんですけど まあ、違うなって感じるのが、こう、横とか縦とかに動かした時のその反応っていうのが、結構細かいところから反応してくれるなっていうイメージがあります。まあ、ちょっとこう、乱暴なことしてもですね、なんかおかしな挙動するってことがあまりないので、ジンバル自体が小さくなっても、そういう安定性って損なわれてないですし、その動きの滑らかさというか、動きのその細かさ、きめ細かさですね、じっくり追うときとかは、他者と比べてもいいんじゃないかなっていう感じがしてるんですよ。 でこのジンバルね、すごく使いやすくていいんですけど、あのー、このね、なんていうか、フォローモードの切り替えが、ボタン2回でこう、じゅんぐりじゅんぐり変わっていくっていうのは、結構やりづらくて、例えばこう、パンフォローモードでね、最初、撮影してて、えっと、上に振りたいと思って、えー、チルトフォローモードに、パンチルトフォローモードにします。で上に向けました。で、もう一回パンフォローモードに戻りたいなと思ったら、 これ何回か押さなきゃいけないですね。こうやってね。それがちょっとめんどくさいなーって最初思ってました。で、私の撮影の場合は基本的にはこの TF、えー、とチルトフォローモードですね。チルト、上下と横の動きと両方こうフォローするモードで基本的には撮影しました。で、えっ、ー、と、まずこうやって前に歩くときは基本ロックモードです。ここをトリガーを触ってロックモードにしてずっとそ動いてます。 このロックモードだと横も反応しないし上下も反応しませんでえ上向かせたいなと思ったら離して上を向かして下に戻ってきたなーっていうところで程よきところで止まったところでまたロックモードっていう感じでパンもしてロックモードっていう感じ で, で あのまだ動ききってないようにロックモードをするとクンっていうふうに止まっちゃうのでこう横にこう動いてそろそろ止まるかなっていうタイミングを見計らってこうロックモードをかけるっていうのがコツですかねこういうふうに撮影をして作例をとっていましたまあ基本的にこの小型のジンバルっていうのはあまり多機能なことをいろんなことをたくさんやるっていうことには向いてなくて本当にシンプルにジンバルとしての機能を楽しむような時に え手軽に使うっていうのがいいところだと思いますねまあ掃除でですねまあ使いやすいっていうかちょうどいいなっていう感じがしますこのサイズだったらなんか旅行とかにも持っていけるし手軽に動画撮ろうかなっていう気にもなりますしあんまり重たい機材じゃなくてね手軽にちょっと洒落た動画を撮影したいという感じの時にほんと重宝するんじゃないかなと思います基本的に私は F 値解放で背景を思いっきりぼかしてあの人後ろにいる人の顔とか写って たらプライバシー的に嫌だからって話ですけど、F1.4 開放でシャッタースピードをま30、60分の1ぐらいにして、えー、感度も感度はオートにしてます。はい、感度はオートにしてますが、えー、基本的に ND フィルターでこう明るさを調整するような感じですね。可変 ND フィルターを えー、使って明るさを調整しますカメラの方の設定はだからほぼいじらないで、ND、可変 ND フィルターだけでやっています。でふわっと見せているところはあのブラックミストっていうフィルターを使ってます。これはなんかソフトフィルター系のものなんですけどなんていうか全体的にかすませるっていうかにじませるような効果のあるフィルターで動画撮影では ND フィルターの次に使用頻度の高いフィルターなんじゃないかなと思います。